ホンダ技研工業のコミュニケーションプロジェクトホンダハートのメッセンジャーを務めるキングプリンスへのメンバー5人が出演する新 TVCM ホンダハート夢の道編が本日4月18日に公開された。 ホンダハート第5弾は第1弾から第4弾のテーマを通じて伝えてきた様々なホンダの思い、フィロソフィーの集大成として、ホンダがその実現のために、これからもチャレンジし続ける企業であることをまっすぐに表現したという。 CM は、長瀬角が運転する車の助手席に神宮寺ゆ太、た、運転先の真後ろに当たる後部座席に死優太たが乗り込み、談笑しながらドライブを楽しむ車組と、平野潮と高橋海人、正しくは橋子高はバイクにまたがりツーリングする2組が同じ目的地を目指すというのもの。 目的地に到着した5人は気持ちよかったなぁ平野氏洋景色がすごい綺麗だね高橋海人などと言いながらそのまま前へと歩いていく自然体の5人を映し出す本 CM を見たティアラ金プリのファン故障は夢の力で締めるってすごい最近の金プリちゃんでは 本当に泣ける、ありがとうございますなどと SNS にて感想を寄せている。また、新 t v c m 公開に合わせ、本日の長官にはキングプリンスへの新しい広告も掲載されているので、チェックしてほしい。四角キング、リンチェのメンバーがリレー形式でナレーションを担当担当。長瀬廉、人が喜ぶ。神宮寺勇太、それが道になっていく。 高橋海人、今日も、明日も、明後日も。岸優太、本田は夢と進んでいく。平野紫洋、それを続けていくだけだ。全員、今日、誰かを、嬉しくできた本田ハート、ザ・ファーストタイムズ編集部。平野紫洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。